川の流れのように<笑>はいということでですね今日は私31歳の誕生日ですわーわー<笑>ということでですねみんなで居酒屋に行きます幸い居酒屋気になりますよねこの後お見せします yeah yeah yeah yeah yeah, yeah. 今日も今日も今日も今日も今日やっ日きましょやっていきましょうやっていきましょうやっていきましょうえ、ぜいぜいぜまぜいぜえ何いぜいぜいぜいぜいぜいんいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいあ。いぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜいぜ こうして祝っていただけるのはとてもありがたいことです。ううん、ままっっ今日のの台湾ビーールめめちちゃゃいどどんどん料理が運ばれてきてきハッピーなこの状態 ナイエが嫉妬しますお前ね、死ねよジジイ、思い出が湧き取られていくでも今の写真酔っ払っててブレてるかも危ないってい う, ていう な, い な, いなんて言うの危<笑> アハハハハ